ーーカーは価格の割に強力力な能力を持っています。テレポートが多くの状況で非常に便利ですが再利用するにはとても難しく移動する位置もユニットごとにバラバラなのでいろんな面で不安定な能力です近接陣形で移動したシャドウウォーカーはほとんど瞬時に処理されますスタットが低いので運に効果が大きく左右される方ですこの点を少しでも補うためにバーカーの探検には特殊な能力があります攻撃を的中させるたびに当たったユニットに限って威力がますます高くなります このおかげで数が多ければ古代ユニットでも処理が可能です強化は的中瞬間からすべてのウォーカーに適用されますしかし強化中に対象が変わる場合既存の強化は完全に初期化されます一つのユニットに集中させるのが最も効率的でしょう敵の数が少なかったりっ体力が低い遠距離ユニットには問題ありませんが、うん 低いスタッフなので歩兵の役割はよく遂行できません全部敵人に投入される瞬間後方のユニットは何の保護もなく攻撃にさらされます特殊な用途に特化しているだけに確かに汎用性は低いですね遠距離ユニットはほとんど近接戦には無力なため敵の数が多くてもそんなに多いワーカーは必要ありません一定以上のワーカーは火力の空白を招くからあまりにも多く配置するのは避けましょう そして敵の陣形の影響を多く受ける方です敵の歩兵陣は後方と遠く離れている状態では大きな効果を発揮するがそうでなければワーカーができることがほとんどなくなりますこうやって極端なユニットなのでシャドウウォーカーは他の味方をサポートする役割が最も効率的ですウォーカーの不安定性を他のユニットが補うことができでしょう、うん、全体的に戦破発のガントレットとは全く正反対ですね特に能力のないガントレットと違い独歩的な能力を持っているにもステッドのせいで主役になることは稀です。 シネルは大遠距離ユニットで縦の性能は他のユニットと同じです速度や威力も高い方じゃなくて価格が少し負担になる方ですが1つ変わった能力を持っています敵が近づくと縦は斧で変わります迅速な攻撃に遠距離ユニットを処理することができますただそれでもダメージはいい方じゃないので体力が高い近距離ユニットには多少不利な方です威力の問題で他の状況でも単純な近接ユニットとして使うには自分より弱いユニットよりも非効率です また弱点は他の盾ユニットと似ていますウィ武器が違っても用途は同じですセンチネルが確実に優勢を占める相手は遠距離ユニットだけなので他の用途に活用するには不足な威力を補う工場兵器が非常に有用です兵器がセンチネルが苦戦する強力なユニットを処理し比較的頑丈なセンチネルが後方陣営を制圧できます攻撃力が低くても他の盾ユニットよりはかなり強いからより迅速な処置が可能です ただ広報陣が強すぎるとセンチネルの役割は大きく縮小されます。互いに違う武器を一度に持っているので汎用性が良さそうだが、なんか格別に見えても実際はそんなに変わりないですね。<笑>メカニックの炎は一度に多くの敵を打撃します。射程距離は短くても多数のユニットを相手に効果的です。ただ瞬間火力が足りない方なので、突然の突進には多少脆弱です。そして他の攻撃ユニットのように地形によって性能が大きく異なります。 敵が分散している広い地形よりは、幅が狭い環境が最も戦闘に適しています。巨大ユニット相手には、火力に問題はありませんが、鳥を維持することができないため生存率はかなり低いです。小シならが処理する前に全滅するだろうし、数が多ければ処置に成功しても損は大きいので、ポイントに大きな負担がかかります。メカニックの日は他の日に比べてより大きな被害を与えます。ただ一般的な日は周囲ユニットに燃え移ることができますが、 メカニックの場合広がる性質がないので大きな打撃を与えるためにはユニットがずっと生きていなければならないのに射程距離が短いので攻撃に多くさらされるメカニックにはかなりの短所ですまた後ろにあるタンクは異常ではなくものなので投射体が詰まりますしかしそれなりに有用そうだけどサイズが思ったより小さい方なので実用性は限界があります当然ですがメカニックの最大の敵は遠距離ユニットです 超速度の速い機兵も相当な脅威となりますそして近接ユニットも多すぎると危険になりますこのような条件のためにメカニックは陣形を構成するのが難しい方ですまずいつも中間の席に置かれるようになっています 後ろにいたら時間通りに戦闘に参加できず、前方に立つと攻撃に脆弱なメカニックは簡単に制圧されます。注意すべき点は単にメカニックが中央に来たるだけでなく、最初から頑丈な陣形でないといけないということです。メカニックは制約と弱点が多く、いくつかの状況でのみ大きな効果を発揮するユニットです。他のユニットで不利な状況が起きないように防止する必要があります。 後方が弱いと敵の遠距離ユニットにメカニックが露出し、突撃を阻止する前方も同じです。そして前方は相手の投射体を防ぐ役割も兼ねるのでもっと重要になります。相手がこのような能力を備えていない状態なら、メカニックだけでも簡単に勝利できますが、こういうユニットはメカニックじゃなくても勝つ方法は多いので、別に大きな長所ではないでしょうね。いくつかの部分が少し残念ですが、それでも最適の状況ではかなり強力な性能を発揮します。それでも確かにちょっと面倒ですね。 ボイド・カルティストはサポーター志向の中級近接ユニットで攻撃力は価格に比べて高い方ではないですが一定範囲内の敵を1箇所に集めて陣形を崩し攻撃ユニットに非常に静着にします縦、うん、が少し小さい方なので投資体をよく防げないですが 能力がかかなななりり高くくてて敵陣を崩すすら他ののより攻撃にに露出ししいいでで前方方ユニットはは生存率はそれほど低くない方ですただ能力の範囲は大きく限られているため他のユニットより機動性が優れた騎兵、ラプター、電車のような場合は能力が容易に相殺されイノタウルス、マンモス、バサカーなどは範囲から簡単にはみ出すことが可能です18発のパラディンとその役割が似ていますが敵を分散させるパラディンとは異なる1箇所に集めるため後方ユニットとの連携はカルティストが優勢です その反面相当な性能の立てた僅差でも高いステップ攻撃クールタイムに干渉する能力があるパラディンに比べて汎用性は低い方です能力のためほぼ全ての攻撃ユニットと相性がいいですただ敵の攻撃ユニットにも弱いし巨大ユニットにはあまり効果がないので確かに配置する前に敵がどんなユニットなのかから把握した方がいいでしょうなんかこの二つにはこういうユニットしかないみたいですね テンペストリーチは非常に強力な広域ユニットです。射程内の敵に稲妻を下ろすが、稲妻を生成する雲の持続時間が長いため、特定の区域を封鎖するのに特化されています。たとえ最終電は長くかかるが、一度に多くの被害ちょっと<音楽>。私は稲妻が雲の下に落ちるだと習ったんですが、いみたいでシリタンなんだこれ。最近発生したバーグです。奇妙ですね。治るにはどれくらいかかるかな ?4 ヶ月予想します。 リーチの能力は広域機中でも総ダメージが高い方です。大きなダメージを実測的に敵陣に投射できますが、稲妻の命中率は良くないから、巨大ユニットがないなら単一の対象に渡しょ非効率的です。そして体力がかなり低くて、敵が先に攻撃すると大きく危険になります。敵が攻撃の範囲から抜け出す瞬間、リーチの全ての長所が無効化されるので、いつもバックアップを徹底的にした方がいいです。 特有の攻撃方式のおかげで他の攻撃ユニットとは異なり昇進が外れてタイミングを逃しても強い打撃を与えることが可能ですこの点は西部派閥のガンマンとかなり似ていますがこの2つを比較するとリーチはより長く続く攻撃と長い射程で持続的かつ確実な処理をガンマンは範囲は狭くても短い準備時間と早い着弾速度で瞬間的な火力投射に特化していますただ再装填は長いのでリスクは大きいがそれだけに素早い制圧が可能です したがって、似たような攻撃方式であっても他のユニットとの相性は正反対です。ガンマンは素早く攻撃を浴びせかけて機動力の4ユニットも簡単に処理するが、リーチはクモが生成するまで時間がかかるので迅速に対応できません。また、一度に落ちる中段と違い、稲妻が遅い感覚で落ちるのも大きな欠点です。直接投射体を発射する方式ではないのでタイミングが何よりも重要です。 もし敵がずっと雲から逃れたら、レガシー派閥のファラオが以外に役に立つかもしれません。止めなくても別に問題がない他の広域ユニットよりもっと相性がいいでしょう。ただファラオも能力を無視するユニットもあるから、やはりいつも使えるユニットではありません。そして当然ですが、狭いところで使った方がはるかに効率的です。立地に足りない命中率を完璧に保管しますから。もちろんそれでも見逃すことがあるから、リーチだけを使うことはないようにします。<笑> デスブリンガーは素早い成功の近接ユニットで、体力がそんなに高い方ではないですが、高いランチ距離と低少ない。これでもそれなりに強いユニットです。移動速度も平均より速い方で、攻撃力と攻撃速度ともに相当な水準です。今までこの20のユニットはそれぞれ独特な能力を持っていましたが、デスブリンガーは特殊能力がありません。エフェクトは派手ですが、実際の戦闘は流れのと走れる程度が全てです。そして、位置力が良くない方なのです。 こんなに単純だから理論的には様々な状況で使える長所がありますが低い体力がいろいろと使用の制約を与えますデスブリンガーも遠距離ユニットを相手に優勢を持つことができます特有の長いランジと回避能力でちょっとっ痛くないふりする能力で早く後方を打撃することが可能です弱点であればダメージが強力な近接ユニットと痛くないふりをできない工場兵器がありますスピードも速いし一番先に標的になるはずだからこのようなユニットが敵なら長く持ちこたえることはできないでしょう 他のユニットのようにランジを利用して攻撃を避けることもできますが。ランジはユニットが敵のいる方向を眺めている時にのみ発動されるので、危険な状況で後ろに逃げるときは役に立ちませ ん,、うん。むしろこんな時には、横へと進して敵を通り抜けた方がはるかに安全です。本移動速度も速い方だから、抜け出すのがそんなに難しくないでしょう。ただやっぱり死ぬのにそんなに困らないから、避けた時も気をつけなければな オイドっモナークの瞬間移動はシャドウウォーカーと違ってプールタイムが約2秒前後と短く移動した場所に攻撃ダメージを与えますしかし発動時点がダメージを受けた直後なので全ての攻撃を避けることは不可能で技術の使用を妨害するクロノマンサーを相手には優位を占めることが難しいです モナークの剣は攻撃が届いた地点にヘゲを召喚します。敵を撃ち抜いたりはしないが、周囲に攻撃ダメージと火をつけるので多くのユニットを相手するのに適しています。クロノマイサーのようにモナークも変身能力があります。一定以上のダメージを与えた瞬間、体力を回復して他の携帯に変化しますが、攻撃範囲と威力が大きく増加し、体力もさらに丈夫になります。テレポートもまだ持っているので、敵に過失的に劣勢な状況で大きな活躍が可能です。 トゲ能力もさらに強化され一度に一つずつ召喚する位置形態とは異なり武器が通過する経路ごとに非常に多くのトゲを生成します武器自体も広い範囲を持っていますがトゲ一つ一つのそれぞれの範囲まで考えると全ユニットをひっくるめてもモナークより範囲の広いユニットは多くありません 小規模戦闘では多少非効率的ですが、自力で体力を回復できる柔軟なユニットなので、不利な時でも途中で変身して体力を回復させると、敵にのみ損害を与えることができます。従ってマンモスのように体力に比べて攻撃力が低いユニットに効果的です。しかしあまりにも早く変身したり、変身前に死ぬことになれば、レ段が安い方でもないので色々と損害が大きくなります。特にダメージを完全に無効化するやるとはうまく戦えない方です。 変身のためには被害を加えなければならないモのアークにサイン含む全てのダメージを無視するから能力2つが全部戦っている中で攻撃速度まで速くなるから2倍も高くても勝率が高くありません。 そして同じ価格の大侍とは勝つことがほとんど不可能です。体力が高すぎて攻撃力も9倍も差があります。転身後も特に変わりはありません。安易増加に偏っているスタッドだけにモナークが侍に勝つためには7発ほど叩かなければならないが、侍がモナークを始末するには2発あれば十分です。体力もモナークの2つの形態を合わせたものより高いのでトゲの日もあまり意味がなくなります。 ボイドモナークは強力ですが絶対に無敵じゃない、んでです。す。自自分分よりり、りはるかかかににににに安いユニットに負けたたの能力をままとももも活用できなかったりもしますしししそれにしても相手 guys、my name is Daniel, and today we will fuck up some demon who happens to be the one that stole my social security number. 値段と派手なエフェクトが顔負けに死んでしまいます。そしてウィザードやクロノマンサーのヒットスキャン攻撃は回避できないから、自然にモナークのカウンター役を遂行することができます。ウィザードは値段もあまり高くないので多少負担も軽い方です。他にも電車やアイスジャイアントに簡単に負けますが、値段差もあるし、この二人がモナークにだけ強いのではないのでパスしましょう。 モナークを使う状況は敵の数は多いが似たような物量を満たすのが難しい時です。ユニットの主な目的でもあり、他の状況では同じ価格でより効率的なダイア案を選ぶのが当然ですから。でも確かにユニット1つに依存するのはリスクが大きいでしょうね。テレポート発動は味方でも例外ではないので、回復や移動命令にも反応し瞬間移動します。これを利用して、最初から敵陣に飛び込ませることで変身時間を大幅に短縮できます。ただ攻撃に1人だけさらされるから危険度も増すでしょう。最後に、特意にもブラックホールの影響を受けません。 ここまででが悪派閥の全てのすすてユニットです以前の全派閥のように華やかなエフェクトと特殊な能力が目立ちますね。もうアーリーアクセスも終わったしこれから新しい派閥が加わるかは不確かになりましたがそれでも一度待ってみましょう。